大人のためになるラジオ。さて、今回も始まりました。大人のためになるラジオ。この大人のためになるラジオではちょっとエッチに新作ビジゲームを紹介していきたいと思っております。こちら大人のためになるラジオは通常パート同様、アニプレックスエグゼの提供でお送りいたします。そんな大人のためになるラジオ、お相手は天使向井と、あゆみさらです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 向井さんは、あの女性の水着っていうのに、テンション上がったりとかってするんですか。ああ、そりゃ上がりますよ、当然、うん。エッチですね。エッチですか。<笑>男子全部じゃないの。<笑>テンション上がらない男子いる。<笑>え水着、うん、どんなの好きですか、デザインとか。デザイン。色とか。はあはあはあ。でもなんか、白と黒のデザインみたいなのが。あ、結構クールな感じ。はい。フリフリとかよりも。なんか、そういう、なんか、ちょっと泳ぎうまそうだなみたいな感じの。 へーすごい変態チックですね。<笑>へーなんですごくストレートだけど<笑>嘘そういやどういうのが別なんですかなんかあれですかあの白のフリフリとか、はいはいはい、そういうことですかそうですね白のフリフリとかは割と、うん、あ好きなんだなーっていうふうにはなりますけど、はい、白のすく水とかははい、はいありますよねそれこそちょっと健康的な泳ぎがうまそうみたいな単語が出てくるとうん。うん どこ見てんのみたいな。ちょっと待って、俺白のすくみずって言った。言ってな い, いやいや俺が言ったみたいに今、まあ、責められてますけど、俺言ってないじゃん。競泳水着って言ってるんです。すくみずじゃねえじゃん。ああ、競水着が好きなんですね。そ<笑>の極端な話ですけど、みたいな、みたいなね。結構、ほら。はい。 あるじゃないですかそのグラビアの、うん、あの写真とか見てると、はい、ビキニが多いじゃないですかビキニが多いですねううん、うんビキニ嫌いですかまああんまりピンとこないですかね着てるから俺が今<笑>私の方が美しいわよと<笑>バカなのなんでそんなこと言えんの<笑>着てるわけないじゃん い, いやなんかコシミノとか似合いそうな感じ<笑>いやいやいつの時代の水着よ<笑> まあまあいろんな種類ありますけどねはいはいはいはい、はいうん、私あのマイクロビキニってやつですかはいはいはいあれ好きですよ好きあれ好きそれはどういう意味で見るに見るに見るにねだって下乳も下間も見えるあまあまあ確かにもうほとんど隠れてないですからねそうなんです、はい、あれ大好きあのねちょっと<笑>僕上品ぶってましたけど、はい、僕も好きです<笑><笑>ほらすみません Ha ha ha!